それでは今日の授業を始めたいと思います。で、前回ですね、前回はあの線形写像と行列に入る前に、あの数ベクトル空間 の, の、まあ、大まかな内容をもう一回復習しまして、それからあの部分空間について話をしました。で一応これからの 話はそ話は、前回やりました数ベクトル空間の上でいろいろ物事を考えるということになります。でえー、ともしかすると、これまでですね、第1章から第4章までの授業の内容とちょっとやり方が変わってくるかもしれません。と言いますのは、あのまあ、第1章から第4章まではかなり分量が多かったり、 それから、皆さんも初めて大学で数学の授業を受けたりという事情もある程度考慮しまして、どちらかというと、道具の紹介と使い方ということについてを重点的に説明をしてきました。しかし、第5章になりますと、線形写像というのを一応勉強するんですけれども、やっぱり初めて学ぶにはなかなかその仕組みを理解するのは あの難しい人もいるかもしれません。ですので、これまでの講義とはちょっと違ってですね、道具の使い方はどちらかというと、演習の授業の方に委ねることになると思います。例えばこれをですね、車を運転する話に例えてみますと、皆さんもあの免許を取った人、それからこれから夏休み中に免許を取る人いるかもしれませんが、 まあ、車の免許を取ろうと思ったらその自動車教習所に通ってあのまあ僕も大学1年のとき夏休みにあのこの市内の自動車学校に通いましたけれどもまあ車の運転の仕方を覚えるわけですねでその際には必ずしもそのエンジンの仕組みだとかそういったことを詳しく知っていく必要はないわけですねとりあえずその自分の周りにあるエンジンの入れ方とかそれからあのまあハンドルアクセルクラッチブレーキ そういった基本的な操作を覚えれば、まあ、車は運転できるようになります。えしかし、そのまあ、必ずしもこれからの皆さん全てに必要とは限らないとは思うんですけれども、そのまあ、例えばその科学においても、そのこれまでやらなかった新しいことをやるとか、それからもしかしたら皆さんもそのこれから卒業してあの会社に入って何か新しいことをやってみろって言われるとか、そういう時にはですね、 あのただ単に道具の使い方をあの分かっているだけだとまあ必ずしも十分じゃないことがあるかもしれないですね。というのはその道具がどのような仕組みでできているかということをあの知っておいた方が例えばその新しい問題を解かなければならないときにそのもしかすると皆さん新しい道具を作って問題を解かなければならないこともあるかもしれません。ででそういう時に実はその今ある自分が持っている道具の仕組みをし知っているということは非常に 大事なこうとと、えっと、大学の教育っていうのも得てしてそういう面がありまして、まあ、あの 自, 自動車教習上みたいにその車の運転にすぐ役立つとは限らないんだけれどもその将来自動車を直したりあるいは改造したり新しい自動車を作ったりする上でその役に立つかもしれない、えー、技術や知識を学ぶという。 そういう性格の場所がこの大学の一つでもあると思うんですね。ということで、えっと、この第5章に関しては、あのもう少しですね、この線形写像というその、まあ、線形大臣における道具 の, あの仕組みに少しあの特化して話を進めていくことになると思います。ですので、えっと、皆さんの中にはその退屈に思うかも、人もいるかもしれませんけれども、一応まあそういうつもりで話をしているという思ってあの聞いてもらえればというふうに思います。えっと、これについて何か質問ありますか はい、じゃあ、内容に入っていきましょう。えー、と教科書はセクション 5.1 ですね。で、えー、とセクション 5.1 は、 の線形写像と行列という見出しがついておりましてでここでやることはそのまず線形写像というのはどういうものかという定義を学ぶのと一緒にそのこれまで皆さんが扱ってきた行列ですねえと、まあ、今までは行列を計算したりあるいは行列を使って連立式方程式を解いたりということをしたんですけれどもそういった行列のまた別な顔を見ていきたいというふうに思います。ということで 一応その、このセクションのメインになる線形写像の定義を最初に説明しましょう。定義 5.1 というのが、教科書の123ページにありますので、そちらを見てください。で、ここでは、えっと、KN と、 KMN ですね。えっと、2つの数ベクトル空間を用意します。1つは、えっと、N 項の数ベクトル空間で、もう1つは M 項の数ベクトル空間ですね。ですね、この2つは、まあ、共に数ベクトル空間です。で、えっと、これに対して、その F というのを用意するんですけれども、 で、えっ、ー、と、まあ、この、まあ、式というか、記述の意味は、あの、皆さん、もう慣れましたでしょうか。多分、その、微積分や線形代数の、うんと、まあ、線形代数だと、講義ではあまり出したことないですけど、えあの演習ではもしかしたら出たかもしれませんし、微積分でも扱ったかもしれませんが、一応、こう書きましたときには、この F というのは、この、数ベクトル空間 KN から、 Km への写像ですという意味ですね。だから、kn のベクトルを Km に移す写像と。これを f と呼びましょうと。ということですね。で、この f が、えー、ただの写像ではなくて、えー、線形写像であるとは、の次の条件を 満たすことを言いますえっ、ー、とその条件はですねえっ、ー、と X と Y というのを、えー、KN の方ですねですからちょっと図で書きますと Kn というベクトル空間、数ベクトル空間があって、Km という数ベクトル空間があって、まあ、あのー、これは別に、その、有限集合とは限らないんですけれども、一応ちょっと、何も枠がないと見づらいでしょうから、一応こうやって枠で囲っています。で、この kn から Km にベクトルを移す、こう、F というのを考えるんですね。で、この x と y はどこから移ってくるかというと、どちらも、この、 移される方の、えっ、ー、と、KN の方に弦です。で注意してください。で、この X と Y、えー、とも KN から2のベクトルを取ってきて、それから、まあ、ラムダは、えっ、ー、と、スカラーとしましょう。えっ、ー、と、これらに対して、えっ、ー、と、次の性質を満たす とののがまあ線形斜像と呼ばれるものですで、えー、と教科書の記述に従って書きますとまず LM1 という項目があって X を F で写したベクトルとそれから Y を F で写したベクトルの和が ああ逆でしたね、すみません。まあ、どっちでもいいんですけど、一応教科書を書きありますでしょう。えっ、ー、と、x と y の和を f で移したベクトルが、えっ、ー、と、fx と fy の和に等しいというのが一つ目の性質です。で、二つ目の性質は、 f のラムダ倍、あ、x のラムダ倍ですね。x のラムダ倍を f で移したベクトルが、x を f で移したベクトルのラムダ倍に等しいと。まあ、こういうことを言っています。で、まあ、これらが成り立つときに、この f のことを、 えー、と線形作動と呼びますでついでに、えー、この2つの性質ですねこの2つの性質はあのーまあ、教科書でいうと122ページから123ページにかけて文章で解説が書かれていますけれどもその中にあの重ね合わせの原理という名前で呼ばれていますので 一、え、応、ー、確認しておいてください。えっ、ー、と、上の LM1 の方が、えー、と 和, の和に関する、ベクトルの和に関する重ね合わせの原理と呼んでいて、それから LM2 の方がスカラーバに関するあの重ね合わせの原理と呼んでいます。はい。でまず そうですね、この線形シャドウの定義が出てきました。で、それから、あと、それに加えていくつか記号が定義されていますけれども、あそうだ、その前に、この LM は、えーと、LM、LM っていう言葉の意味は、ちょっとこの本文のこの定義の周辺には何も解説がないんですが、多分、 えーとまあ、線形写像ですと、英語でリニアマップって言いますから、マップもしくはマップになっていますので、まあ、その頭文字を取っているものと思われます。えっ、ー、と、リニアっていうのが線形ですね。あの、皆さん、ラインっていう英語はよくご存知だと思いますが、まあ、その直線といった、そういう性質を反映したものがリニアっていう性質ですね。だから、マップは写像、通訳ャ写像のことをマップと言います。まあ、一般常識ですと、マップは地図ですけれども、 数学ではマップと言いえば写像ですので気をつけてくださいで。それからあと2つほど記号の定義があるんですけれども、えっ、ー、と、ホムという記号ですね。KM と K の M。で、これはその K の M から K の M への線形写像全体の集合を表します。まあ、あの一般にその数ベクトル空間から数ベクトル空間への線形写像っていうのを考えると、これはまあたくさん。 存在すするわけですが、まあ、そのたくさん存在する線形写像を皆集めた集合ですね。こういう集合をあのホムの経 a だからームと書きます。でこのホムに関しては、数学ではの順同形という言葉がありまして、英語で えー、とホモモフィズムというんですけれども、多分こ の, あの頭文字を取ってきているのではないかと思います。でそれからあともう一つの記号は、えっ、ー、と、円度 K の N ですね。エンド K の N という記号がありまして、これは、 えー、っとその Kn から Kn ですね、ここのコムの定義で、両方に Kn が入ったもの。これはですから、Kn から Kn へのまあ線形写像。 全体の集合というのを表します。でこの「エンドの」っていう言葉についても数学には自己順動形という言葉がありまして 自己順動形のことをエンドモーフィズムと呼んでいます。自己順動形っていうのはその、まあ、KN から自分自身へのこう写像っていうんですね。ですので、まあ、そのエンドモーフィズムのエンドを取ってきたものと 思, 思われます。一応、このぐらいがですねその線形写像の定義ですので、まずこれを確認しておいてください。 ここまで質問ありますかはい。えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、一応最初にですねこの線、この数ベクトル空間の線形写像のあのー、まあ、非常に基本的な性質が1個載っていますので、それを紹介しておきます。えっ、ー、と、教科書ではその定義 5.1 の下に、あの注意というふうに出て おりますが一応これ命題として書いておきましょう。この F をですね、数ベクトル空間 K の M から K の M への任意 の, の, の線形写像としましょう。でこの任意の線形写像に対して、まず成り立つ性質の一つとして、 このゼロベクトル。ゼロベクトルというのはそのどこの数ベクトル空間にも存在するものなんですけれども、このゼロベクトルを F で移したものは、ゼロベクトルになると。すなわち、あのどんな線形写像を持ってきても、あのゼロベクトルはゼロベクトルに移るというのがまず一つ、あの線形写像の性質として挙げられます。で、えっ、ー、と、まあ、これを、その、じゃあなぜですかと聞かれると、えっ、ー、と、皆さん、 どうう答えられるでしょうか、えーまあ、この辺からがだんだんそのあの、まあ、大学の数学っぽくなってくるところだと思うんですけれども一応ですね、この成り立ちヒントを見てみますとまずこの F0 っていうのを考えるわけですねで F0 っていうのは、えー、と0は0ベクトルは2個足しても0ベクトルですからこういうふうに書くことができるわけですね でまあ、ちょっと冗長な書き方かなと思われるかもしれないんですけれども、実はたまにこういう冗長なことをやると、あのうまく証明できる場合があってで、これ実はあの線 F っていうのは線形シャドウですから、そのベ先ほど紹介したそのベクトルの和に関する重ね合わせの原理を使うと、これ F0 プラス F0 っていうふうに表すことができるんですね。で、この両辺、 比べてみますとあの F0 っていうのが F0 プラス F0 に等しいということでその両辺からあの F0 を引きますとあのこちらが0になるわけですねでこれが導かれるというわけです。まあんまあ、こういった形でこう非常に基本的な性質もだんだんこう 証明すするとというようなことが行われていきますですので皆さんも非常に単純な問題ですけれども自分でそのなぜこうなるかというのを考えるのは多分その数学旅行を鍛える上ではいい機会になると思いますので各自できる範囲に取り組んでもらいたいと思いますそこで とまずそのじゃ線形写像っていうのを定義したんですけれどもじゃあその線形写像にはどんな例がありますかっていうのをちょっと紹介しておきます。え線形写像の例としまして この A というのを行列としましょう。えっ、ー、と M 行、M 列の行列とします。ですので、皆さんにとってはまあ、この授業、時間内には非常になじみ深いアイテムですよね。で、これに対して、 写像を定義するんですが、どのように定義するかといいますと、この写像を LA という名前にしましょう。写像の書き方はこれ、数学で多分得意な書き方ですので、慣れておいてください。写像を書くときには、まず写像の名前をこう書きまして、例えば今だったら LA と書いて、カンマをつけて、それから写されるもの の, 対しあの集合ですね。今は K の N。 で、移る先の集合を、まあ、K の M と。ですから、えー、とこの LA というのは K の N から K の M への、あのー、写像というふうにします。で、じゃあ具体的に、その、どういう弦をどういう弦に移すかっていうのをこの下に書きます。で、それはどういうふうに書くかっていうと、まず KN から1個ベクトル X を持ってきなさいと。で、これに対して、その、どのように弦を移すかというと、 まあ、こういう矢印があるんですけれども、あの注意してほしいのは、その上の矢印と下の矢印、こう形と長さが微妙に異なります。ちょっと長さはちょっと微妙すぎるかもしれませんが、一般には長さは上の方が長くてそのが短いですね。でそれから、えーと、下の方の矢印にはこの支点のところにこう縦棒がついているので気をつけてください。これはどういう違いかというと、上はその集合全体の対応ですね、えーと。KN から KM までのシャドウですと。 で、下はこの弦の対応を表しています。例えば、x という弦をここではどういう弦に移します。でそれによって、この矢印の形が変わりますので気をつけてください。で、えっ、ー、と、これで結局どう移すかというと、えっ、ー、と、x に左側から行列 a をかけなさいという指示なんですね。で、こうすると、この ax っていうのは m 項数ベクトルになりますから、km の弦になるわけです。 でえー、とでこれでもって、写像 LA というのを定義します。こ, これを定めると、えー、実はこの LA というのは、えー、線形写像になります。 えー、実際にそのこの LA がどこでできているかというとあの教科書ではもう少し先なんですけれども教科書の125ページ の, あの1行目と2行目にそのこの LA が線形写像になるということのまあ言ってみれば証明というか説明が書かれておりますえと125ページの1行目にはそのこの写像 LA がですねこの先ほどの あと和に関すする重ね合わせの原理を満たとということそれから2行目にはそのスカラ倍に関する重ね合わせの原理を満たすとあの性質ですね。いうことが書かれておりますので一応それを確認しておいてください。そうすると今やりましたようにその行列を1個与えるとその線形写像が定まるということがこう分かるわけです。 えー、ここまで皆さん質問などありますか、えー、ということでですね、その、えっと、今の例から見た通り、その、行列と行列と 線形斜像の関係をこの 5.1 節では見ていくんですけれども今を見て分かったのはその行列を1個取ってくると線形写像が1つ定まるということが分かるんですねで問題はそのじゃあ一般の線形写像を与えた時にこれがその行列で表されるのかなっていうのがまずはこれから 線形台数を勉強していく上での、まあ、素朴なな疑問なわけです、えー、っと一応ですね、その皆さんまだそのこれからあまり、んでしょう、線形代数 の, こ の, このいろんな状況がまだよく分かってない人もいるかもしれませんけれども、まあ、とりあえずは、あのじゃあ、こ, こから先というのは、この線形写像っていうのがあの行列でその表されるかどうかと。 いうことを学ぶんですけれども、えーとまあ、実はその2の線形写像というのはですね、えー、と行列で表すことができると。 ということをこの 5.1 節でこれから学びます。えっ、ー、と、ここまでいいですかえっ、ー、と、もう一回繰り返しますと、その行列を1個定めると、それによって線形写像が1個定まると。じゃあ逆に線形写像っていうのに対して行列を定めることができるかっていうのは疑問なんだけども、実はそれはできますと。すなわち線形写像を1個与えると、 それによって行列が1個あの、行列が1個決まると。もしくはその、えー、と与えられた線形写像を行列で表すことができますというのが、これから、あのー、話をする内容です。えー、さて、じゃ次に問題になるのが、まあ、じゃあ行列をなんか作れば線形写像ができるというのは分かったけど、じゃあ、 こちらです、ね、その一般に線形写像を与えるって言われてもそのどうやったら線形写像を与えることになるのかっていうのが多分あの謎だと思うんですよね。だから、えー、と次はその一般の線形写像っていうのはどのようにして与えることができるかということについてやりましょう。 でえー、と一応ですね、一般 の, あの線形写像の与え方という見出しをつけて話をしたいと思います。で、えー、とりあえずその線形写像を何か与えてみましょうっていうときに、うん、どうやって書こうかなと思うんですけれども、まずは先ほどの書き方に従って、まあ、F というのを考えましょう。F を数ベクトル空間 K の n から k の m への線形作動としましょうというわけですね。で、じゃあその具体的にそのこの f というのはどういうものかっていうのを定めようとするとこのこのという Kn、2ベクトル空 間, ル空間の Kn の弦、例えば、えっ、ー、と、X1 という弦があったら、じゃあ、これは、なんか、Kn の弦ですね、はい、X1 ダッシュに移す、移すものです。ということにしましょう。で、ただ、これだけでは、その、Kn の弦の全部の移り方がわからないから、次に、じゃあ、X2 というベクトルは X2、X2 ダッシュというベクトルに 移るとしましまょうで、まあ、2個だけではまだその全体像がつかめてないのでじゃ x3 というベクトルは km では x3' というベクトルに移るとしましょうというふうにこう1個1個弦がどのベクトルがどのベクトルに移るかっていうのをまあ定めていけばその原理的にはその線形写像っていうのはこういうもんだっていうふうに説明 できると思うんですけれどもところが、この定義の仕方っていつまで経っても終わらないですよね。なんでかというと、少なくともこの kn という n 個数ベクトル空間のベクトルというのは無数にありますから、だから無限にこういう組み合わせを書いていかないと、その線形写像を説明したことにならないんじゃないかというふうに思うわけです。で、じゃあどうしようかという話でですね、 これだと、その、エ、ま、ク、あの定義を書ききれないわけですねで。そこでという話をこれからします。 で、そこで、その kn のベクトル x をですね、えっと、次のように表しましょう。えっと、どう表すかというと、これはあの n 個を数ベクトルですから、 えー、と線形結合というのはだいぶ昔にやりました。で、あと基本ベクトルというのもだいぶ昔にやりました。でそこでどうするかっていうと、この与えられたその n 項数ベクトルを、この基本ベクトルのこう線形結合で表すんですね。えっ、ー、と、これはどういうことをやってるかっていうと、x っていうベクトルが えっと、今、この C1 から Cn というこういう形で表されていますと。で、これっていうのは実は、この基本ベクトルですね、こういう基本ベクトルの線形結合でこう表すことができるわけですね。 で、まあ、こう表して、で、えっ、ー、と、この X をですね、F で移してみましょう。こうですね。で、そうしますと、この X を F で移すんですから、この X のところに、こ の, え の, この、えっ、ー、と、上の、この、えっと、 基本ベクトルによる線形結合を代入します。C1、E1 プラス、C2 E2、E2 プラス、最後 Cn、EM、En、まあ。こんなふうに代入します。で、ここでちょっと式変形をするんですけれども、えっと、今この F っていうのがあの線形写像ですから、そうすると先ほど線形写像の定義で、 やったような、その重ね合わせの原理に基づくこう変形ができるわけですね。で、その、どういう変形をするかというと、これ全部ばらします。例えば、えっ、ー、と、C1、E1 のところは、C1×F の, の E1 というふうにすることができます。同じように、C2×F の E2。 プラス c n る f の EN と、まあ、こういう形に直すことができるんですねで えっと、実はこの形が非常にそのものを言っておりましてで何がわかるかとい う, と, うんとこのここに出てくるそのベクトル F で写したベクトルっていうのはこの基本ベクトルですねこの E1 とか E2 とか EN までの N 個の基本ベクトルをこの F で写した先だけが出てくるんですね で、えー、それに、こう、スカラー C1 とか C2 とか Cn っていうのを使って、線形結合を作ると、その X がどこへ移るかっていうのがわかるっていうわけです。ですなわち、これ何やってるかっていうと、これ、この矢印はそれぞれ F の E1 とか F の E2 とか F の En に引っ張った矢印なんですけれども、実は、その、 基本ベクトル E1 から En のこの n 個の基本ベクトルの行き先さえ決まればこの kn のすべてのベクトルですね、x の行き先が決まるというのは この線形写像の性質から導かれる非常に大事な性質です。これが一番あのまずここが一つ大事なところですので確認しておいてください、えー。先ほど最初の方でやりましたようにこうやってその無限個 の, あの KN の全部のベクトルの行き先を書き出さなくてもその、はい 基本ベクトルですね。n 個の基本ベクトル の, あの、が f でどこへ移るかと。その行き先さえ、n 個の基本ベクトルの行き先さえ書き出しておけば、あとは、この kn のすべてのベクトルがどのよ う, うに移るかっていうのが分かるっていうんですね。これが重要なところです。ですので、あとまあ、その線形写像、 写像を一つ定めるもしくはその与えるというのはそのどういうえ実際にはどういうことをやればいいかっていうとその基本ベクトル E1 から EN の基本ベクトル E1 から EN の行き先を定めると。 いうことをすればオッケーだっていう話なんですね。一応まずあのこのことに気をつけておいてください。 ここまで何か質問ありますか、うん、じゃあ先行きましょう。 えー、とそうしますと、その線形写像をまあ定めるということは、N 個の基本ベクトルの行き先を定めるということだということは、まあ、ここまでの話で、皆さんも、その、まあ、納得できたことが人それぞれだと思いますが、とりあえず皆さんにも伝わったかと思うんですけれども、じゃあ、その線形写像をですね、その、どのような表し方ができるのかっていうのを、その次に。 話をしたいいと思います、えー、先ほどは線形写像の与え方っていうのがありましたから今度はその線形写像の表し方ですね一応、えー、数学ですのでその誰が見てもこう間違いなく理解できる形のこう 数学的な記述で表す必要があるわけです。で、まあ、先ほどと同じように、その F というのは、えー、数ベクトル空間 Kn から Km の、まあ、線形斜度ですよと。で、与えられる、えー、その与え方は、 その基本ベクトル E1 から EN の行き先を定めれば良いですよっての今やりましたからそれはとりあえずじゃあ KN の基本ベクトル E1 というのはこの KM では例えばあの A の1というあのベクトルに移るとしましょうとそれから、A、基本ベクトル KN の基本ベクトル E2 は KM ではまあ A2 というベクトルに移る としましまょうとで同じように、えー、ずっと書いていって、えー、最後に基本ベクトル AN は KM のベクトル A の N に移るとしましょうと。まあ、とりあえずあのこれだけその F での移り方を決めておけばその F は完全に決まるっていう話なんですね。でまあ、これでもっても、まあ、一応 まあ、数学的には問題はないわけです。まあ、こんなふうにして表すことができるんですけれども。ただ、いちいちですね、この矢印書いたりこうするのは、数学者にとっては結構あの面倒なわけですね。で我々数学者は、 あのまあ数学を使う一般の人たちもそうですけども数式というのを知っていましてでもうちょっと簡単な形で書けると楽だしあとはそ の, その書き方をもとにいろいろな計算ができるかもしれないということでえとまあより明快な表し方は ないのっていうわけですね。だから、あれば教えてちょうだいということなんですけれども。で、えー、とそこでですね、じゃあちょっとそれをやりましょう。えー、そこで、 この f を e1 で移したものですね。f を e1 で移したものから、この f を en で移したもの、ベクトルですね。を、えっ、ー、と、まあ、以下のように、まあ、表すことにしましょう。 で、以下のようにというのはどのようにかと言いますと、まず、この E1 を F で移したもの。先ほど上に書きましたように、これは A1 ですと言ったんですけれども、この A1 っていうのは M 項数ベクトルですから、これをちょっとちゃんと成分で表しておくことにしましょう。上から A の1、1から始まって、A の M、1。 を、まあ、成分に持つ M 項の数ベクトルですね。こんなふうに書いておきましょう。で、次に、E の2を F で移したものは A の2なんですけれども、これもやはりこう成分をちゃんと決めて書いておくとにしましょう。成分は A の12から A の M2 ですね。 で同じように、点、え、々、ー、と書いていって、で最後に、えーと e の、F の EN ですね。この基本ベクトル EN を F で移したものを、まあ、A の N と置きますが、これもあの成分ごとに書きますと、えー、A の 1N から始まって A の MN と。 まずはその基本ベクトル E の1から E の N までをこう移したベクトルをこのような成分で表しておきますここまでいいでしょうかで 次に、この列ベークトルですね、A1 から AN を並べて行列を作りましょう。で、一応ですね、この行列を A と置きますけれども、 とこれは A の1から A の一から A の N を並べた行列ですのでえともう少し成分をちゃんと書きますと第1列が A の11から A の M1 ですね第2列が A の12から A の M2 とで最後に第 N 列が A の 1N から A の まあ、こんなふうにその基本ベクトル E1 から En を F で移した行列をあるいはベクトルを並べてこう行列を作ります。でこうして作ったベクトルは実は非常に使い勝手が良いということをこれから話をします。 皆さん板書はついてっていますか大丈夫そうですかあの著しく遅れているという人がいたら言ってください。もしくは著しく遅すぎるという人がいたら<笑>言ってください。まあ、一応皆さん の, あのペンの動かし具合を見ながらやっておりますけれども。 さて、えー、と今のようにしてこの行列 A というのを作ったんですね。で、するとですね、どういうことが起こるかというと、えっ、ー、と、もう一回この F の E1 ですね、この基本ベクトル E1 を F で移したものを思い出しました。これは A1 でした。A1 というのは線成分で表すと、 A の11から A の M1 とこういう列ベクトルで表されていました。でところがこれっていうのはえっとこの行列 A なんですけれどもあのこの行列の第1 1列なわけで、すよねで第1列を、この行列から第1列を取り出すために、何かベクトルをかけて取り出そうと思うときに、どうやったら取り出せるかっていうと、右側に、こういうベクトルをかけます。そうすると、のこのベクトルと行列の席の定義から、例えば第1行は、ここと、ここの席の和なんですけれども、 1は一番上にありますから、第1行は A の11が出てくるとで。同じようにして、最一番下の行は、えー、この行とこの列の積の輪なんだけど、一番上の高校が1だから最、一番下の行はこの A の11が出てくるということで、実はこの行列 A に、えー、と右からこういうベクトルをかけると、あのこのベクトルが出てくるんですね。ところが、 このベクトルというのは実は E1 なんですね。基本ベクトル E1 なんですね。ということは、何言ってるかっていうと、この E1 を F で移したあのベクトル A1 というのは、この E1 に左側から行列 A をかけることで出てきますということを言ってるんですね。ですので、ベクトルと行列の掛け算で、この F の E1 というのが、 こう求められまますすよってこというこを言っていますそうすると、さっきのこのですね、こういう形でこういちいち書いたのからはかなりな進歩なわけですね。そのベクトルと行列の掛け算であの E1 のベクトルの移った先が出てきますということを言ってるわけです。で、同じようにして、じゃあ基本ベクトル、 E2 を F で移したものはどう表されるかっていうとこの基本ベクトル A2 に左から行列 A をかけたもので表すことができますで最後 AT か同様にして最後は基本ベクトル EN を F で移したベクトルっていうのは EN に左側から行列 A をかけることで でえっ、ー、とまあなんかその見た感じそんなに大して変わらないかもしれないですねあの上と下と変わらないかもしれないけども実はあのこう書いておくとえ次に述べるようにじゃあその一般のですねこの kn のベクトルがどのように移るかっていうことを表すことができますのでちょっとこれ見ていきましょう。 今度は、その、N 項数ベクトルですね、2位の N 項数ベクトルを考えます。えっと、先ほどもやりましたように、その2位の N 項数ベクトル、X っていうのは、その基本ベクトルの線形結合であの表されますから、 この x っていうのは、例えば c 1る e 1プラス c 2る e 2プラス c n る e n、まあ、こんな風に表されるわけですね。で、これはその n 項数ベクトル空間の弦ですよということなんですが、これに対して、 これを F で移してみましょうというわけですね。これを F で移してみます。えー、とまずは、この X にこ、こうやって展開したその基本ベクトルの一時結合で表した表現を代入します。そうしますと、この F の括弧の中に C1、E1 プラス、C2、E2 プラス、 点 て, て, て最後 CMEN とこういうことになるわけですね。で、えー、実はその先ほどもこの形で出たのを覚えてますでしょうかでそしてこの形が出たときにそのどういう操作を行ったか皆さんあのもう一回思い出してください。で、これはどういう操作を行ったかというと、今 F は線形シャドウですから、これをその、重ね合わせの原理を使ってバラせるっていうんですね。 でどうバラすかっていうと、最初の項は C1×F の E1。で次は、C1、C2×F の E2。A か同様にして、最後、Cn×F の En。まあ、こういう形でこう分けて考えることができるわけです。ここまでいいですか でところがですね、そのさっきちょうど上でやったのは、この F の E1 からですね、この F の En っていうのが、あの全部その行列 A を使った、その積の形で表せるということですね。ですので、それちょっとこの式を置き換えてみましょう。そしょとまず、最初 c 1る f の E1 だったところは、ここにありますように、 E1 に左から A をかけたベクトルですよと。で、F の E2 も同様に、C2 かけるその E2 の左側からえと行列 A をかけたものですよと。で、以下同様で、最後は CN かける、この F の EN というのは、えっと、この行列 A かける EN ですよというふうに。 こう表されるわけですね、えー、実はその先ほどの式変形を使うと、まあ、こういうことができるというわけです。でここまでいいですか皆さん。でこの式見ますとねちょっとあのー、なんか気持ち悪いというかえっ行列んか行列。 がこうスカラーとベクトルに挟まっていますから、なんとなく磨けが良くないなということ で, で、スカラーは実はこれ行列のと交換可能です。右側にベクトルがありますから、だからこの A 倍の E1 を計算してから C1 倍するのと同じことが実は、あらかじめこの E1 を C1 倍してから A をかけるということも等しいわけですね。行列の の性質、スカラバイの性質で内定しますので、それをちょっと書き換えるそうしますと、まず A、ここは A×C1、E1 というふうに書き換えますね。で次も A×C2、E2 と書き換えます。で、えー、最後は A×Cn、En というふうに書き換えられます。 で、これを見てみますと、あれと思うわけですね。その今度はもう少しこの式をうまくまとめられないかというふうに思うわけです。で、えー、とそこでその行、皆さん行列の、あのーまあ、足し算やスカラバイを習ったときに、その分配法則というのをやったんですけれども、それを使うと実はもう少し綺麗な形でまとめることができます。すなわち、A カッコ、 なんとかという形にまとめることができですね。で、どういう形でまとめるかというと、またこの右側にある、この、えっ、ー、と、基本ベクトルかけるスカラーの、まあ、和ですね。だから線形結合が入ってきます。下りに行きますと、a かける括弧の c1、e1 プラス、c2、e2 プラス、点点点で最後、まあ、cn、en と。まあ、こういう形にまとめることが でできるわけですここまでいいでしょうか。で、ここまで見ると、あららっと気がつくわけですね。あのまあ、あの気がついてくれると嬉しいんですけれども、あららっと気がつくわけですね。まあ、気がついたことにしましょう。で、えー、とどういう気がついたかというと、実は、これって最初に与えた X なんですね。ですので、 こういう形にこうなっちゃったんですね。で、えっ、ー、と、もう一回今のあの式変形をまとめて書きますと、まあ、えに、えっ、ー、と、X を F で移したっていうのはどういうふうにし表したかっていうと、実は、 x にあの左側から行列 a をかけたものに等しくなるということを言ってるわけです。で、でここまで書きますとあれこれってどっかで見たことがあるなと思う人気づいた人はいるかもしれませんが実は今日の時間の最初の方でやりましたあの線形写像の例ですね線形写像の例でうーんとまあ la という で像ですね K, K の N から K の M までの写像で K の N の X を K の M の AX に移しますという写像の定義をしました。えー、ということなん で, で実はうんと今のようにして作った写像がですねこの先ほど その行列から線形シャドウを使いましたけれども、あのこの形にまさになっているっていうんですね。ですので、えっ、ー、と、このことから、まあ任意、2位の 線形写像が。のある行列で。表されるということがこう。分かるわけです。ちょっとだいぶ話が。こう。ね、何段階も込み入っているので。なかなかすぐには。 こう飲み込めない人もいるかもしれませんけれども、一応この形になったということは、そのさっき与えた線形作動が、まあ、行列で表すことができたと。で具体的にはどういう行列で表したかっていうとその、こちらにありましたようにその、えーと、これは基本ベクトルの行き先をまず定めたわけですね。E1 はどこへ行く、E2 はどこへ行くで、最後 EN はどこへ行くっていうのを定めました。で このそれぞれ の, この E1 から EN の, その行き先をこう並べて行列を作る、作りなさいというんですね。その行列を作ると実はえそ の, あの行列 A の表す線形写像というのがその自分が作りたかったあの線形写像のまあ行列による表現ということになるという話です。まあ、ちょっと、あのー そうですね、これまでの話に比べるとかなり抽象的な話なんであのなかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、えー、少なくとも原 理, 原理としてはそういう話ですね。<笑>えということで一応ここまででそのあの まあ、任意の線形写像を与えると、それは行列で表すことができるということをや っ, まあやったわけなんですけれども、もう一つ問題があって、次に、F の行列での表し方ですね。表し方がまあ一時的であることを示したいと思います。 えー、と一時的というのは、その例えば、えー、と今はある手順でその自分が作った線形写像 F を行列で表すことができたんですけれどもその一つの線形写像を例えばあの二つの異なる行列でこう表せたりするといろいろ厄介な問題が起こることが考えられます。例えばじゃあ逆にですねその行列を見て あの線形写像をまあ知るっていうこともできるんですけどそのまあ例えばその行列がですね二つ異なる行列があるのにそれらがどっちも同じ線形写像を表すなんていうことになるとその場合によってはこうあの混乱を招いたりとかそれから まあ、それ以降の計算ですね、いろんな計算をする上で、あの、指標が出たりとかすることが、えー、ありえますので、ですので、ちょっと F を行列で表すという表し方には一通りしかないということを一応確認しておきます。で、その確認の仕方は、これ、数学では上等手段なんですけれども、なんか、別な行列があります。 さっきはその F という線形写と表す行列が A だったんですが今ここに別な行列 B がありましてでこれがまたその F のですね行列表示と書きますけど F を行列表したものとしましょう F をかえっと、この B、行列 B を F の行列表示とすると、ですから、この段階ではその B というのは、先ほど与えた A と等しいかもしれないし、異なるかもしれない。とりあえず、なんか、あの、もう一つ、この F の行列表示である、この B という行列があったとしたときに、これ実は A に等しくなるんだよということをこれから言います。で、それを言うには、 そのまず F、例えば E1 をですね、E1 を F で移してみましょうと。E1 を F で移してみましょうっていうと、えっ、ー、と、これ先ほどですね、この、うん、行列 A を使えばこれっていうのは、のこの E1 を F で移すっていうのは、この E1 に左側から A をかけるっていう意味を持っていましたから、 そうすると、これ、a の1 1る a の m1 となるんですけれども、じゃあ仮にですね、これ、今、この b もまた、この f を行列表したものとしますと、e1 を f で移したものっていうのは、e1 に左側から b をかけたものとも思えるわけですね。 そうすると、この場合は B の11から B の M1 という、こういうその行列 B の成分を使ったこうベクトルが出てきます。ということで、えー、ともし B もその F を行列で表したものとすると、まずこの E1 を移した結果から、 第1列はそれぞれ等しいということがこう分かるわけですね。で、これを今度その F の E2 とか F の E3 とかっていうあのベクトルに対して全部こういう検算をします。で、最後にこのベクトル En に対してこの検算をするんですけれども、えー、とこれ En を A で移したベクトルは A の 1n から A の mn でした。ところが今これはあの B を En で移したもの に, あの EN にあ、B を En の左からかけたものに等しいとしていますから、これが実はその A の、B の 1n から B の mn になって、これからわかることは、 こ の, 行 列, A のあ行列 A の第 N 列と行列 B の第 N 列が等しいということになります。で、だから第1列同士も等しくて、第2列同士も等しくて、第3列同士も等しくて、点点点々ときて最後に第 N 列同士も等しいとなったら、 もうこの行列性 b というのは実は A に等しいということが最終的に言えます。で、このことから、うんともしですね、こ の, F, の行 F を行列で表したものとして、この B というなんか A と別なものがかもしれないなと思ってたんだけども、実はあの B は A に等しかったと。 いうことで、その F を、線形写像 F を行列で表す表し方は結局、ただ一通りだけありますということが、まあ、この議論から分かることです。 ということで、一応あの今日の話の最後の結論として、教科書の125ページの最下の方にありますこの定理 5.1 がわかります。定理 5.1 はその 線形写像の行列表示という呼ばれるもので一応、あの、版書もしておきますと線形写像ですね、この F、F という線形写像。これは、んと、 数別する空間 k m から K の M への線形作動としますけれども、これはですね、実は、適当な、適当なというのは、数学的でいう適当なという意味ですね。適当な行列まあ A。これは、M 行 N 列の行列なんですけれども、 これによってえと F イコール LA というのはそのさっきこちらでありましたがこういう形ですね。F で X を移すということはあのベクトル X に左側から A を行列 A をかけるという意味です。これというふうに一時的に。 表せると。いうことが一応今日の話の結論になります。えー、ここまで質問はありますか。なんか今日はいつもに比べて、僕もチョークの減りが激しかったような気がするので、皆さんも。 晩に疲疲れれたと思いますがお疲れ様です、す一応あの今日のところで、そのあの実はあの、今ま で, です、ね、皆さん行列っていうのをあの何気なく扱ってきたかと思いますけれども、その行列を扱うっていうのは、実は皆さん知らず知らずのうちに、この線形写像を扱っていたところになるんですねで。そういうことをちょっと知っていただければというふうに思います。 でえー、とで次回からなんですけれども、うんと一応今日はと教科書では126ページまで終わったことにしまして、でまあ、次回以降ですね、セクション 5.2 の線形写像の像と書くというところから、まあ、進めていきたいと思います。なお今日の演習は多分あの第4章 の, あの行列式の発展を中心に行うと思いますので、まあ、皆さんそちらの方 あの問題頑張って解いてみてください他何かありますかじゃあ今日はこれでおしまいしますどうもお疲れ様でした